和道の皆さんよろしくお願いいたしますご紹介にいただきました和道と申します昨年に引き続き2回目の参加昨年は大雨で大変皆様ご苦労されたと思います今年この晴天の中3回以上踊れる喜び噛みしめてここで最後の演舞盛大に踊らさせていただきたいと思っております今年の作品新選組をテーマとしております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 この先の先世界に何を若いが花とと咲く風となき言う 日を待ち集めて日々これ。どうぞ いいいは夜燃え強いさ あ, あらからをすわけだよーついに来たし我らが舞台一生懸命長谷さんで野ともに背を任せ I didn't do any steps.